影の病言うやっちゃこの島に伝わる風土病みたいなもんや影の病にかかったら影を見るようになる<笑>影を見たもんは。 どうなっウシオほんまは何があったいつまでも締めっぽかったらお姉ちゃんに怒られるわナッカンは今日でおしまいにせな俺がついていながらすまじゅ<笑>私だそこら中にいるよまったく影の病にかかったら影を見るようになる影を見た者は お父さんよう言うてたわなお皿洗って<笑>後片付け終わるまでが料理やって<笑>私どういうの ど, どういうこっちゃ俺は7月22日をもう一度繰り返してる あいつミオじゃないこんな話してるお前が影かもしれやんちゅうこっちゃな我が兄ながら非科学的です輪城新平ホンマにあの人がみんなを救うの心平ミオのこと守っちゃってね待て待ってくれ後ろ